はいじゃあ、えー、ここではね、えー、スーパー一発くんの入力の仕方について説明します。えー、とまずね、えー、会話あ、マラギ試験が終わった段階で、こういうような入力になっていると思います。まあ、これは日本語2の場合ですからね、えー、マラギ試験は、えー、10点満点で処理してますね。えー、で、これからまあ期末テストを受けて、期末テストは40点満点、ねえー。2の場合はですよ、うん、入力していくわけですね。で、えーとまあ、注意と し, しましては、まず態度とその他は5点。 にしますね、どうしても落としたい学生がいたらちょっと減らしてもいいです、この辺はね。であと一番右のところは何も入力しない。はい、で、えー、問題は出席のところなんですけれども、えー、とこれね、えー、全部出席した人は何も、ここはね、えーと、出席の点数を書くんじゃなくて、欠席の点数を入 れ, れ, 入れないと入あのちゃんと反映されないんですね、えーとで。この欠席の点数をどう入力するかって言いますと、 まあ、出席簿を開いてもらって、えーとねえー、とこれですね、この、まあ、出席簿を入りますと、こうね、週別 の, この、まあ、例えば日本語に開きますね。でえー、とここで、えー、中速部スジョンっていうここあるんですね。ここを入力あの押してもらうと、こういう一覧が出ます。えー、と僕の場合、まだ最後の授業を入力してないんで、えー、と出ませんけど、ねえー、と出ます。 でここにある数字ありますね、ここ。キョルソクイルス、うん。ここにある数字をそのまま書いてください。うん、で、例えばですね、これ、あのえ、それでいいのって思うかもしれませんけど、例えばですよ、じゃあこの、あら、大きくないです、ぎた。えっ、ー、と、 カン・ミンソンさんっていう人ね、ね、えー、この場合は、えー、この人の場合は、ですねこの×っていうのは遅刻なんですね、遅刻、欠席はこの人1回もしないんですね、丸は出席だから、だから遅刻が1、2、3、4、5回してるわけですね、遅刻は3回するとマイナス1点というか、あの欠席1回扱いなんで、この人は5回遅刻してるんで、マイナス1点でこう合ってるわけですね。 だからここの数字をそのまま入力してもらうとそのままあのいいですからごちゃごちゃあの出席が何回だ、欠席が何回だって考えないでここにある数字をそのまま入力してくださいで0の場合は、えー、と欠席出席点が引かれないってことなんで何も入力しなくていいです例えば、このキム・ナウンさんという人は2回欠席してるんですね。2回欠席してるけど 2回遅刻してますけど、2回までは減点がないので、えー、だからこの人は出席点は満点をもらえるわけですね。とにかく、ごちゃごちゃ考えないで、ここの数字をカン・ミンソンさん1、キム・ソミョンさん2っていうのを入力してもらえれば結構です。ね、だから、さっき一発君に戻ると、カン・ミンソンさん、ここではその数字そのまま、ね、1。 ねええ、それで、あのここ横を見てもらいますと1って入力しましたね、そうすると、ここ出席点、こっち修正点ですけど1点19点になるんであのこう、だからそもそもこれを作ったときにあの、うちの学校の出席規模があこのように提示されるということを前提にして作っているのでとりあえず、とりあえずこの数字をそのまま書けばいいです。で、キム・ナウンさん、これ、そ の, そのままコピーはできないですね、彼、ええまあ、見ながらね。 キム・ナウンさんは0ですから何も書かなくていい。何も書かなかったらそのまま20点になりますから、ね、キム・ソミョンさんは2でしたっし、こう書いて、ね、これでいいです。でじゃあ、えー、とこれで、まあ、こうジャーって書いていって、そうする と, もうもう、えー、と全部成績が出るわけですけれども、じゃあもう一つ大事なのは、えーとですね、この学生の中には、えー、あの人もいるんですね。あのー あの相対評価から除外される人も出てくるわけですね。えー、と そ, のその除外される人っていうのは、えー、どこで調べるかって言いますと、どこで調べるんでしょう、えー、ちょっと待ってください、あここですね。えーとえー MyTU、入っっててもらって 村上 で, ですね、うん。で、えー、あ、ちょちょい、村上。成績の方入ってもらって、いますと、成績入力ってのがありますよね。で、成績入力、スジョンってのがあります。ちょっと遅い。うん、で、えっ、ー、と、まあ、出席簿は、あの、 もちろん、こっちで、ね、全部入力した後にあのここを押したら、ね、あの 今, 今はこれ 未, ということです、ね、未定出ということです。これを全部入力した後にこれを押したらこっちで成績が入力できるようになります。うん、でじゃあ僕の場合は、えー、とこれただ TU メントリング、これは例としてあげますよ。本当はこれはもう皆さん別にいいんですけど日本語にこっちを入力しなきゃいけないんですけどじゃあここクリックしますよね。クリックすると まあ、こういう画面が出てきます。で、まあ、このメントリングの学生は、まあ、みんなあのそう、これ、あのー、いいんですけれども、えー、とこの多分ね、この尾行のところに、えーと、相対評価除外っていうのが出てきます。もしそういう学生がいたら。そしたら、例えば、ね、じゃあこの金ム・ジョンさんっていう人がじゃあ除外だっていう場合には、えっ、ー、とですね、 これ違いますよ。違うあの例として言って例えば、じゃあ、カンミンソンさんはさ実はあの障害者だとかいう場合にもうしたらここは、カンミンソンさんはすいませんけど、あの消してください、うん。この間はそのまま残せって言いましたけども、うん、こう消してください、うん。全部消してください。で、詰める必要ないですかこの空欄は空欄のままで構いませんから、全部 数, 数字を消してください。うん。で、あともう一つ、 うーんと注意しなきゃいけないのが、うん、あの こ, この表には載ってるんだけど実は途中で脱落した人間っていうのを見るんですねだその人間は相対評価のうちの分母には入らないのでまた数字が違ってくるんですねだからさっきのこれありますよね、えー、とここで成績入力例えば入力をし こここに8人でこれはメントリングだから8人ですけど8人の人に関してはこれ全部相対評価の分母に入っているんですね、うん、だからここにある名簿の名前とここのにある名簿の名前が一致しなきゃいけません例えばじゃあここにはキム・ナウンさんあるけど実は途中でドロップアウトしたんだっていう場合はこっちには出てきませんから ねえー、そしたら、こっちのキム・ナウンさんは、また、あ、さっきのように、まあ、削除してください。まあ、これ全部選択して、ネオン地遊戯すると消えますから、ね。いいでしょうか。うん、ですから、えー、ここの一発君の表と、まず大事なのは一発君 の, この名簿の名前とここの名前が一致しないといけないということ。 うん、ここにない人はか入力しなくて F 処理、あの時々ここで収束乱ルの人はいます、ね、その人は分母に入りますから入れなきゃいけないんですよここに名前が出る人はみんな入れてください、ね、で, でも、あ, 違うあとさっきも言いましたけど相対あ絶対評価の人は障害者とか外国人の場合は名前消すということでそれで、えー、完了です ね、でそうあの絶対評価の人の評価は皆さんに一任しますので、まあ、勝手にしてください、ね、とりあえずここに名前が出る人というのは全部相対評価の文母の1人になる人ということで、えー、よろしくお願いします。はい、以上です。